平成29年4月29日、阿蘇市一宮町宮寺の風宮神社で、農作物を風の害から守る風祭りが行われました。風沈めの神事では、6人のうじ子が参列する中、神職が海苔戸をあげ、作物の豊作を祈願しました。その後、備えられた小豆ご飯が配られ、これを食べると、 一年間無病息災で過ごせると言われています。神事が終わると、二人の神職が語兵を持って、阿蘇谷を吹き荒れる悪い風を包み込むように二手に分かれて、およそ4キロ離れた手野 の, の風宮神社まで歩き、風を追い込みます。この風宮神社の風祭りは、阿蘇の濃厚祭事の一つとして、 国の重要無形民族文化財に指定されています。